いただきますか肩しかいないあ何からだっけ しすい<笑>漬物消化しないと朝ありすぎるか今回、ねうんねうん、こ, こ, こ, これ頼む牛ホルモン。 あ、臭い。クタクタ臭いたまんないでしょこれ<笑><笑>、うん。うん。お、うん、い、シュウマイ。お店のねおすすめらしいですシュウマイ。どっから食べてるかわかんないな。<笑>ねえそれ、ちょっとね、<笑>ちょっと、ね、そうですよね。<笑> うんますありがとうございます。ビーカップですね<笑> はい、じゃあです。無料で書いてあります。チャーハン。ね、これがダルビッシュですよね。そうですね。豚の唐揚げと見た目は。豚と鳥の唐揚げの相盛り。相盛りダルビッシュ<笑>。<笑>どっちがぶちだろう。っ<笑>こっちから。 うわ、うん、まっうん鶏もうまっ味噌汁。 っ<笑>っっちゃうまいいすよ草白菜でやっぱり今日も味噌汁からないですねフフフフん<笑><笑><ー><笑> 改めて見ると、れ完食できるか際どいような気がするんですけどんー血行ぐらいですか冷静ですね<笑>ラッサさん、冷静ですか独り占めする必要もないんで<笑>あ、うまここ食べてますじゃあ、個だけタコからめっちゃ美味いですよ、マジでこれ俺、俺 もう、リピート間違いなしですあ、うん、ま<笑> こ, れこれうれうまよ、ね、<笑>これいいねこれ、リピート間違いなしですこれ、タコからじゃとりあえず続いてスープと<笑>多分、頼んでない<笑>サービススープめっちゃうまそう、これうわ、スープと めっちゃうまいスブタ、うんたい明太子のプレゼントどういうこと<笑><笑> 早いうんハンバーグをンーグ超でかいんだよこれ、はい、<笑>見てこれすごくない<笑>デミと大根おろしの合掛け。 ハンバーグ、ゴンぐらいありますよ、だって。ふわふわの座布団ぐらい暑いですけど。あ、違う、やさい。四等分に切れてる。は<笑>い、玉ねぎがね、めっちゃ入ってるんで。ん思ってるよりは。あ、本当だ。ライトなハンバーグです。結構ね、つなぎがしっかり。玉ねぎとか入ってて。うまそう。よいしょ。<笑> よしあうまいわうんうん そっか、そろそろ<笑>。これいかないと<笑>、<ダメ>だめだ。白くなくなっちゃう<笑>よ、うん。よし。あ。あ、うん。うん、ま醤油と。醤油とからし入れて。 いや。 <笑>分かるかな<笑> めっちゃでかいんだよね<笑>うんうん、ま 頑張って食べ て, てる姿もいろいろあるんだなうんうんうんああ物いっぱいああれですねきついチャーハンかもしれません うん。うまいけど、低いなこれ。ここまさにね、エクスタシーがその感食性ゼロの。え？ああ。そうです。あ<笑>あ。え<笑><笑>もう結構お腹いっぱいになってきて。<笑>いいこれやっぱ期待をこれ。焼き ななかかっったたこに<笑>ここととしませんこれ<笑>おやつがいまきます お, やおやつはです。 それれを、そやばい、ね、はい、い汁物がなかったんでれクラメンそや嘘嘘でででしししょょいいいい、や、これがあれみんなであの、ススープね、ついっいにあーガラ入れんしてはますデザートでしたら。あ あとはタッパーに。